犬山絶唱絶対に勝つと書いて絶唱と、えー、呼びますが、えー、我々が勝つとそういうものではなくてですね絶唱という言葉の意味もともとそのまま持っている土地の風景であったり地勢それが優れているとそんな言葉でありますそして、えー、曲名でもあります「体一環」女、ま、王、あ、はです女、ね、王らしく踊り体一つでその犬山の誇る絶景を表現したいと まそんな一例にしていきたいと思っておりますこの2日間ですね様々な犬山の景色ご堪能いただけたかと思いますが最後にですねぜひとも女王の作る絶景も目に焼き付けていただきまして最高のですね陶芸祭結びに向けていきたいなという風に思っておりますスーパー取りますどうぞよろしく 皆様 OK、ーーおよーうー2日ーよっしゃ日やった皆様 ありがとうございました 大いに会場を盛り上げていただきましたねありがとうございます<笑>